はい、殿様のおなり、側<笑>室の側室犬チュワデスの。<笑> ああ即兼土でで、ね、<笑><笑><笑><か><笑>なんっはい、はい、<笑>じゃあもう一回。即 ケンスジョアディスのリチャコとハハハハハハハハハハハまだ<笑><笑><笑>始まってないですよまだ、ま、始まってないですからむちゃぶりすぎるぞ、はい、本日 変な飛行機に<笑>。ご搭乗いただき、ありがとうございます。今日の。お客様は一人だけでございます<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>この設定<笑>。<笑>あ、このお客様は殿様でございます。はい、はい。 あ、ナビンわっ<笑>誰か通 し, してですようまた始まったばっかりの間に、はい、父様もう、ね、<笑>クレッジーになっちゃってあもう疲れちゃった、はい、じゃあとりあえずあの飛行機に乗っていただくときに安全なことを安全なことを 日本語正しいないです正しい、ですわかる<笑>あの安全なご登場のために今ね酸素マスクの話少しさせていただきたいと思います<笑>もし万が一の時酸素マスク酸素マスクがありません<笑>私は殿様の酸素マスクになりますこんな感じです の<笑>、はい、こういうフうフフフうフうフフフフフフを提供、フフフフフフフいフフフフフフフフフフフフフいフフフフフフフフフフフフフフフフでフフフフフフフフフフフフフフフ もうこのりいっぱいもらって大丈夫ですか、うん、はいじゃあ早速ですが「殿様 Would you like coffee or orange juice? <笑>」「I am a coffee <笑>、oh, no.」「コフィープリーズ」 変な様ねは い, い、はい、こ, ちこちらねエリザベスエ<笑>リザベスのコーヒーですこれはね毒入りのコーヒーですはいどうぞ飲んでみてくださいうん お味はといかがでしょうかお い, しいどこの味しますかうんフレッシュなコーヒーの味私は多分後でシンデレラのお母さんに怒られます<笑>関係ないです<笑>シンデレラと関係ない<笑>ちなみにシンデレラと2人でお友達です <笑>で、白雪姫は、あのう、毒入りのこ、のリンごですね。うん、でも、シンデレラは。毒入りのコーヒーを飲みたいっていう話よく聞きます。<笑><笑>よく聞きます。<笑><笑>作り話でございました。はい。<笑>はい、はい。じゃあ、トノ様。はい。はい。もう飛行機すぐ離陸するので。うん じゃあシートベルトの代わりに私は工程させます<笑><笑>はいいかがですか<笑>居心地悪い<笑>これ、ね、工程させないと危ないですのでうん<笑> もう無事に誰か助けて無事に出てきいたしました。もう。一瞬ですね。<笑>お嬢様はい、なんか雑誌とかお読みになりますか？じゃ、新聞も新聞ですね。か、はい、しこまりました。 怖い新聞ありませんでした<笑><笑><笑>じゃあ、トーページお読みになってくださいトーページ、はい、ここにイケメンいますよイケメン イケメン。はいイケメン。イケメン。は<笑>い イ, <メ><笑>イケメンです。はい。<笑>確かにイケメン、はい、多い。ホ<笑>ームページね。はい。うーん。病院。うん。変な情報いっぱい入っています。うん。校長。 はいガスうーん、はい、楽しいねうん楽しいかもねはい早速ですがトム<笑>、うん、<笑>様はいえっ、ー、とブランケットいかがでしょうかブランケット 今はいらない。<笑>あじゃあお願いします。はい。実はね今日の賞金にパンマケットありません。したがって私のジャケットプランテッ代わりになります。はい。何この暴走。<笑>どうした。<笑> どうしたどうした？ブランケットです。これどうですか？とってもよろしい。それで寒くないでしょうか？今逆に暑いくらい。暑いですね。うん、<笑>じゃあ他になんか必要なサービスございますか？ 耳栓が欲しいの。耳栓。それはなぜですか。寝るから。とても静かですよ。<笑><笑>確かに。<笑>じゃあ、あお水を。お水。はい。かしこまりました。 はい。水です。<笑>このように、なんかこう。もっと美味しく。もっと美味しくさせるように。今ね。こぼれる、こぼれる、こぼれる。こぼすないよ。<笑>はい、これ、こういうことやることによって、さらに。 美味しくなりますはい。これを飲ませる気どうぞああいかがですか普通の普通です か, ですか<笑><笑>しょうがないな美味しいと言えばいいです<笑>はい 何か違う何暑<笑>い他になんか欲しいサービスございますか？もう一切いらないえこの前登 場, すご登場する前にごごめんなさいねご登場になる前に<笑><笑>なんかマッサージとか必要と言いませんでしたか<笑>言ってない 言いました。<笑><笑>怖いなのに<笑>。喪失検出はですねで着火ですので。<笑>はい。じゃあ早速まあ三時始めたいと思います、はい。よろしいでしょうか。うん。うんうん。 うマッサージじゃないなそれ<笑>ここは床屋か<笑> あんどい<笑><笑>、はい、終了う今、もう到着いたしました<笑>どこに シートベルトを締めたいと思います<笑>はい<笑>今日の移行機お登場ありがとうございましたまた次の機会があればまたこの飛行機に 踊りにいいただければと思います次はありませんご登場いただきありがとうございましたそれではまた次の動画とライブでお会いしましょうね強引<笑><笑>すぎるそれでは黒の動画良かったらいいね汗びしょびしょ<笑><笑> この動画が良かったらいいね。<笑>どうでもいいもん。だねみちゃんね。はい。この動画良かったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それからコメントとシェアもよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。ではそれではさようなら。さバイ バ, バ, バイ。<笑> どうした<音楽>